全国女子駅伝速報地元京都に立命館宇治高二陸鑑賞アンカー柳田にひなが猛追。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝日本陸連主催京都新聞 NHK 協村田機械協賛が15日、竹菱スタジアム京都を発着点に行われ、3連覇を狙った地元の京都は2位に入った。 京都は1区でトップと38秒差の12位と苦しいスタートだったが、4区山本優美、立命館宇治隆が区間賞の力走で2位まで順位を押し上げた。中盤は一旦順位を落としたが、 全国高校駅伝区間賞の7区細谷俊都立命館宇治隆が前回大会に続いて区間賞を獲得するなど、粘りのレース展開で5位でアンカー柳田にひな、ワコール、へたすきをつないだ。 競技人生で初の都王子となる柳田には、実業団に進んだ昨年に全日本実業団対抗女子駅伝58位と構想し、1万メートルなどで自己記録も更新。今回のレース前に、テレビで見て憧れていた大会。京都のユニホームで走るのが楽しみ、と話していたように、優勝した大阪の松田随成、第8に続く区間2位の力走を披露。 三人をかわしてみせ、全体2位でフィニッシュした。スーパー中学生岡山のドルーリー・シュエリ、15、17人抜きやんく関心記録大阪が8年ぶりの優勝、都道府県女子駅伝。四角高校杯第41回全国都道府県大抗女子駅伝。15日竹菱京都スタジアム8着9区間 42,195 キロ。 皇后杯第41回全国都道府県大公女子駅伝が15日に京都で行われた。注目の全日本中学生陸上選手権1500メートルで優勝した岡山のドルーリー・シュエリ、15鶴山中3年が3区で17人抜きで区間新記録を達成した。大阪が2015年以来8年ぶり4度目の優勝を果たした。 日本を代表するトップランナーから中学生まで各カテゴリーの有力選手たちがふるさとのタスキをつなぐ一年に一度のオールスター駅伝となる。気温13セッ湿度 66% 暖かい中でのスタートとなった1区6キロ、クイーンズ駅伝を走った実業団選手、群馬の岡本晴美、24山田ホールディングスがレースを引っ張った。 残り1キロ付近で新潟の古海洋、19第1生命グループがスパートを駆け引き離した。1区で新潟県勢が初めての区間賞を取った。3区3キロは中学生区間。注目は全日本中学校陸上競技選手権大会1500メートルで優勝した岡山のドルーリーシュエリ、15鶴山中3年。 33位でタスキを受け取るとトップスピードでレースに入り1キロ付近で6人抜き。終盤に入ってもスピードが落ちず17人抜きを達成。タイムもこれまで2013年の高松もチーム戦日、大阪区名所学院中、2019年南ヒューが千葉葛飾中の9分10秒を更新する9分2秒の区間新記録をマークした。 9区10キロのアンカー勝負となった優勝争い。3位の大阪は世界陸上オレゴン大会女子マラソン代表の松田随生27大発がトップの福岡を7秒差で追いかける展開。神奈川のアンカー、クイーンズ駅伝で肉区間賞を取り優勝を果たした資生堂の佐藤聖陽、25もトップに追いつき4チームの戦いになった。 3キロ付近で大阪の松田と神奈川の佐藤がスピードを上げ一気に抜け出した。5キロの中間地点で大阪の松田がギアを上げロングスパートの体勢に入った。完璧なレース展開で大阪の松田が逃げ切り、大阪が2015年以来、8年ぶり4度目の優勝を果たした。都道府県女子駅伝順位、優勝大阪2時間15分48秒。 2位京都2時間16分37秒3位福岡2時間16分47秒4位神奈川2時間16分49秒5位東京2時間17分13秒6位千葉2時間17分39秒7位鹿児島2時間18分39秒8位愛知2時間18分47秒9位兵庫2時間19分12秒 10位休場2時間19分32秒。